仲間になろうよ。仲間になろうよ。ツイッターで相互になって1ヶ月、挨拶しか済ませ て, てない VTuber が、いいねした人に一言をやっているのを見て、お呼びじゃないと思って、下唇を噛みしめようよ。仲間になろうよ。仲間になろうよ。この企画やろうかな。この企画。 やりますと覚悟を決めてツイッターで言うけれどだーれも指に止まらない周りがとても楽しそう仲間になろうよ仲間になろうよ VTuber わかんねー仲間になろうよ仲間になろうよ Там они